はい、えー、総勢60名以上の、えー、集団になりました、えー、本来であればですね、皆様と一緒に踊る青踊り教室等々も、えー、入れたいところではありますが、えー、コロナ禍ということで、えー、ちょっと皆様と距離がある状態ではありますがこれからですねこの60名競技の人数でいろいろな踊りお、えー、見せしたいと思いますのでぜひとも、えー 皆さんもお買い物楽しみながら、一応ずっとですね、えー、青渡を見ていただければと思います。また、えー、紹介を遅れますが、あちらの、えー、角にはですね、えー、本場徳島の物産展をやっております。ぜひとも皆さん、あの本場徳島を味わっていただくためにですね、何かお買い求めいただくとです、ね